お前何しとんだこら平野氏、両方向性がずれているメンバーに説教をしていた。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。平野仕様にとって、キング、リンチェの海外進出に対する思いはメンバーの中でも突出して強かったよう だ, あだ来年5月をもって、 平野をはじめ、岸優太、神宮寺優太の脱退が決まったキング、リンチェプリンス。ファンクラブサイトにアップされた動画では、メンバーそれぞれが今回の決定に至るまでの経緯を説明。上記の3人と残留組の長瀬角、高橋大和の間で、活動方針にズレが生じたとのことで、その主な原因は海外進出への熱量の差だという。 平野は、金プリの海外での活動は、デビュー当時からの夢、だとしつつ、方針の違いにより、全力で取り組んだとしても、もう遅いなと感じてしまい、目標を失い、今回の決断に至りました、と報告した。動画では、悔しそうに唇を噛み締める表情や、不服な様子でお辞儀をするなどし、ファンから心配の声が集まっていた平野だが、 デビューから10ヶ月後の時点で、すでにメンバー間では衝突もあったという。19年3月17日放送の、オシャレイズム、日本テレビ系に単独で初登場した際、マックのクリームシチューエダ深夜から、メンバー同士で方向性がずれて、険悪なムードになることはないのとの質問を受けた平野はちょいちょいあります。よと、答え僕らキング。 リンチェってデビューするときにコジャニー北川社長と話し合って世界を目指そうってなったんですよよ。なので、世界を目指すにあたって、ちょっと方向性がずれちゃった方とかがいるときは、僕が怒りますね、と我顔で語っていた。ジョーデンが、どんな感じで怒るのと聞くと平野はお前何しとんだ、こら、てと、答え巻きしたでメンバーと向き合うこともあったという。 ジャニーさんが他界する4ヶ月前とあって当時の平野はまだ海外進出に大きな希望を抱いていたのでしょう。ガオン氏は旅立ち翌年からはコロナ災いへと突入。海外は愚か、国内でのライブにも影響が出たことから、徐々に時間だけが経過し、もう遅い、との絶望につながったのかもしれません。 しかし、グループの中には役者業が軌道に乗り始めたメンバーもおり、なかなか海外にベクトルが向きづらいのも事実です。本当に平野が先のような荒々しいご調で他のメンバーに詰め寄るほどの思いがあったのだとすれば、遅かれ早かれ、彼らのズレは大きくなってしまっていたでしょう。テレビ誌ライター。平野は現在25歳。まだまだ未来がある若者だが、